行くぞ。な、なんだこの個性の強い奴ら。決まったー。こいつはマジだドラゴンボールスーパー、スーパーヒーロー。